心が弱く、非常に脆い行動によって、損害を被る。結婚前に靴を一足失う夢。結婚しても別れることになる。釣りに靴がずらりとぶら下がっている夢。自分を大切にしてくれる人が増えたり、自分の小さな失敗が大きくなる。他人の靴を履く夢。大きな利益を得る吉夢。他人が自分の靴を履く夢。義理の妻が浮気をして不倫する不吉な予兆。亡くなった靴を履く夢。 事業仲間が病気になったり、事業が無力化する。泥棒が入ってきて自分の靴を盗む夢。恋人関係や、夫婦関係の喧嘩や、悪いことが起こる夢。足が大きくなって大きな靴を履いて出かける夢。大きな家に引っ越したり、昇進や能力発揮をする夢。付き合っていた人が違う靴を履いている姿を見る夢。何かの不一致を表している。恋人は別れることになる。山の中で靴を紛失する夢。 自分の作品や仕事がある団体によって保留されたまま発表されなくなる。新しい靴を見る夢。新しい友人ができるようになる。新しい靴を手に入れる夢。独り立ちして世間から注目を集めるような子供を産む、腹夢。新しい靴をなくす夢やそれに似た夢。家の中に災難や病気が蔓延する。事故、実物、口説き文句、不幸などの不運が訪れる。新しい靴が足にぴったりフィットして快適な夢。良い相手と出会い。 恋に落ちる。新しい靴が足に合わない夢。今やっていることがうまくいかない、または不安になる。新しく買った靴が足に合わない夢。家や役職が合わない、または職場。事業体などに不満が生じる。心霊や神様がくれた靴を履く夢。夢の中で、神聖な存在が靴を渡してくれたら、現実では、権力者の援助を受けたり、彼の後継者や協力者となり、上司としてお仕えしたようなことを手伝ってくれることを示してくれる夢である。 心霊的存在から靴をプレゼントされる夢。大きな権力を持つビジネスマンや、実在の実力者などの子孫になることを暗示。靴屋に行って靴を借りてくる夢。誰かが他の人に、靴やその他の靴を借りてくる夢は、吉夢。外部の協力や講演により、傾きが重なる暗示である。靴の底が落ちて土ぼこりが入る夢。家の中に、災難や病気が発生し、困難に陥る。実物がある。靴の中に黄色い金がたくさん入っている夢。 財宝や、お小遣いができ、食べるものが入ってくる。横領、幸運が訪れる。靴一足を紛失してしまう夢。別れが起こる夢。靴一足が木にぶら下がっている夢。家族の誰かが家出をして、行方不明になったり、事故が起こる。靴の一足が玄関にあり、もう一足歯ドアの外にある夢。いつも心がギザギザして、堅固な地位を失うことになる。潮時である。靴の一足が外のドアに向かって置かれる夢。 常に心は外へ向かって奔走するようになる。家では0点、外では100点の人生になる。出張、旅行、登山、多忙などの吉祥である。靴の片方をなくす夢。靴は、二足が一組で合うものだが、その片方をなくした場合、良くないことが起こることを暗示する夢である。結婚を準備していた人なら、懇談が破断になったり、配偶者を失うという、悪い夢です。または、友人や家族など、大切な人と別れることになる。 くつくつくつスニーカーなどに蜘蛛の巣が絡まる夢。もし外出、出張、旅行をすると、不吉な災厄が訪れ、あの世に直行する。交通事故、転倒、失敗などが訪れる。靴屋で靴を買う夢。実際に、生活の衣食住や、所有物を持つようになったり、購入する。物品を購入することになる。靴に関する夢。 靴は日常生活で頼れる親、配偶者、子孫、協力者、部下、家、身分、職場、協力機関、財産などを表す。靴をきれいに磨いたり洗ったりする夢。靴をきれいに磨いたり、洗ったりして履く夢は、新しい靴を履くのと同じように、吉夢である。新しく始めた恋愛が盛り上がり、楽しくなったり、新しく始めた仕事や、職場での仕事が、思い通りに進む良い夢である。靴を誰かに借りる夢。 他人の協力や、講演などの援助を受けることになる。靴を盗まれる夢。裏切りなどの理由で、配偶者間の仲が悪くなる予兆。靴を脱いで床に登る夢。仕事でしばらく仕事や地位が以前より高くなる。靴を買う夢。資格取得、合格、就職など、仕事の成果が出る。靴を買いに行ったのに自分の足に合う靴がない夢。昇進から外れたり、仕事に困難が生じる。靴を新しく購入する夢。 外部にセーフができたり、浮気しやすい状況が発生する。新しい靴を買う夢。夢の中で、新しい靴を買うことは、助けてくれる人が現れたり、環境が変わったり、あるいは、必要なものが偶然にも新たに生まれることを暗示する。良い夢である。靴が足にフィットして気持ちが良かった場合は、新しい恋人ができることもある。靴をプレゼントされる夢。結納式に招待されたり、旅行に出かけることになる、または交通事故の危険がある。 靴を履かずに足に包帯を巻いて出かける夢。長年の逆境から抜け出し、成功することになる。靴を履かない夢。いつも不安や心配事が溜まっており、自由に解放されたいという意味。靴は女性を、足は男性を表すので、靴を履くことは、異性への欲望を表す。靴を手に入れることは。これが腹夢であれば、死繍の成果を歌って、世間の注目を一心に浴びる。靴を手に入れる夢。 腹夢の場合、胎児が将来、事業体や社会的地位を得たり、業績を残すことになる。靴を失って探し回る夢。見つかったら何事もないが、見つからなかったら、仕事上の困難を経験する夢。靴をなくす夢。靴をなくす夢を見ると、自分を守ってくれる家族や名誉、仕事、財産などを失うことになる、悪夢である。靴をなくす夢。 仕事、財物、財産、不動産、親など、自分が頼っていたところに、火種が生じ、進行中の仕事の成果がない状態で、他人にバレる。靴を拾う夢。手下の人に関わる嬉しいことが起こる。靴を獣に噛まれる夢。何らかの借金や事故により、他人に迷惑をかける。拘束、監禁などがある。自分の靴が見つからず他人の靴を履く夢。職場、配偶者、家、事業などを変えることになる。靴の夢。 靴が泥水で汚れて困っている夢は、他人から恥をかかされる、前兆である。靴が擦り切れてなくなる夢。長い病気にかかり、病院に入院することになる。老水、老費飢餓などがある。靴が擦り切れて底が破れたり、犬に噛まれて履けなくなる夢。靴が擦り切れて、底が破れたり、犬に噛まれて履けなくなる夢は、夫婦間で深刻な葛藤を経験したり、恋人に裏切られる暗示である。または、子供や妻に災難が訪れる予知無である。 靴が汚れる夢。他人から恥をかかされることになる。靴が重くて歩けない夢。すべての仕事が途中で中断され、大変な苦痛を受けることになる。実体験がある。靴が脱げて尻餅をつく夢。見栄を張っていたのに、失敗を犯して恥をかく。失敗がある。靴がない夢。やむなく人身拘束され、意の中の蛙の身分になる。拘束がある。靴がなく裸足で歩く夢。 靴がなく、裸足で歩く夢を見ると、近くに頼れる人がいなかったり、身分を保証されないまま、孤独に仕事をする。靴がなく裸足で出かける夢。対人関係に雑音が生じたり、生活の難しさに不安を感じる。靴がなく裸足やスリッパで外出する夢。靴は自分を守ってくれ、自分が頼るもの、つまり、親や上司、配偶者、家、身分、財産、仕事などを象徴するのが靴である。靴がなく、裸足やスリッパで急いで出かける夢を見た場合は、 対人関係について振り返ってみてください。目に見えない自分に対する不平不満はないか、周囲の状況をよく振り返ってみてください。自分を取り巻く噂話で困惑する可能性があることを暗示している夢です。経済的な状況もよく見て、万が一に備えておいた方が良さそうです。一方、夢でスリッパを履いて出勤する。靴がなくなって動けなくなる夢。やむなく身柄拘束され、意の中の蛙の身分になる。拘束がある。 靴が竜の足に変わる夢。狭き門に入学、入学、昇進、合格、当選などがあり、必ず外出して、嬉しい知らせを聞く。就職、出張、旅行、出会いなど、万事順調である。自分の家の靴箱に靴がたくさんある夢。社会のために、奉仕や援助をしたいと思っていることを意味します。靴が小さくて足が痛い夢。一日中、お腹が詰まっていて、感触を起こし、ストレスが溜まる。靴が泥だらけになる夢。 靴が泥だらけになる夢は、嫌なことが起こることを暗示している夢で、やっていることに支障が生じて、問題が発生したり、周囲から邪魔をされる可能性がある夢です。靴が破れる夢。事故、病気、喧嘩、訴訟、拘束、転倒、実物破損、恥など、不吉なことが起こる。靴が大きくてダブつく夢。自分の分量に合わない欲で、仕事に支障が生じる。靴が泥水で汚れて困っている夢。他人から恥をかかされる。靴や靴を買う夢。 靴や靴を買う夢は、入学や入社試験に合格する。靴箱の中に靴が全部なくなる夢。実物の水があったり、独房に一人で座って、天井を眺めている。靴箱や玄関に靴がいっぱいある夢。事業面で幸運が訪れる夢。新人や山の神から靴や履物を受け取る夢。神や山の神から靴や靴を受け取る夢は、新しい事業を始めたり、仕事を得て、生活の安定を得る兆しである。 未婚女性が、このような夢を見たら、良いパートナーに出会えるでしょう。靴や靴が、自分の事業や活動を可能にする基盤や人物として解釈されるため、誰からそんなものを受け取ったとしても、新しいことが始まると見るべきだろう。ここでは、仙人や山の神のような超越的な存在からの贈り物なので、さらに幸運が宿ることがあると考えられます。新鮮や仙女が履いている靴が見える夢。 神秘的な文芸作品を創作したり、新しいアイデアを生み出し、新商品を開発することになる。発掘、創造、研究、鑑賞、財産などがある。神聖な存在から贈られた靴を履く夢。優れた業績を積む、学者や指導者、権力の後継者になる。靴下や靴が泥などでたくさん汚れる夢。自分に対する周囲の評価が悪くなる。靴下や靴を新しく買って履く夢。靴下や靴を新しく買って履く夢は、 結婚したり、新しい恋人が現れる予兆である。あるいは、自分を助けてくれるスポンサーや、貴人に出会える。芸能人がややっている洋服服屋で服や靴を買う夢。運気が上昇し、物事がスムーズに進む夢です。芸能人がやっている洋服屋さんで、服や靴を買う夢は、ニュースになるような重要な情報を耳にしたり、身の回りに、新たな変化が起こることを意味します。 つまり、今まで生活が苦しかったのであれば、生活の余裕が生まれ、進めていることが、序に解けるようになったり、事業を進めるための協力者に出会い、多くの助けを得ることができる夢です。だから、自信を持って、自分の仕事に全力を尽くしましょう。霊的な存在から靴を譲り受けて履く夢。素晴らしい業績を積む学者や、指導者、権力の後継者になったり、彼らの助けを受けることになる。苦な枝の上に靴を置く夢。 家の中に死神が入り、家族の誰かを連れて行く。事故、病気がある。衣服の枝や靴をなくす夢。運勢が不吉で、やることなすことごとに、苦しみや困難を経験する。紛失をすることになる。自分の靴を捨てる夢。友人や従業員、同僚がトラブルを起こし、悩みが生じる。自分の靴を他人が履く夢。残ろうとしたために損をする。自分の靴を他の人が履いている夢。 配偶者と関連し、障害や困ったことが起こる。自分の靴をなくして、他人のものを履く夢。仕事や事業上は、契約が変更されたり破棄されたり、家庭内では、引っ越しや配偶者に変動がある。自分の靴が道端のあちこちに散らばっている夢。交通事故により、死に至る。転倒、病気、失敗などの不運が訪れる。自分の靴が他人の靴と重なって一対になる夢。独身者、処女は見栄えの良いペアを組み。 他人とオープンなパートナーと出会い、雰囲気のある場所で楽しみ、甘い夢を見る。同志、同業者、協調性などがある。自分の靴が泥沼に落ちている夢。一瞬のミスや、不徳のせいで、恥をかくことになる。事故、病気が起こる。ムカデが靴にいっぱい入っている夢。注目される、未来志向の仕事に、目を向けると、大きな発展がある。神仏など、神聖な存在が靴を自分に靴をプレゼントする夢。 運気上昇の夢。すべての困難なことが解決し、映画がやってくる夢。片方の靴をなくす夢。異性交際や混乱、嫁入りなどに関連するトラブルや損失が発生する。玄関や庭に靴がずらりと並んでいる夢。家の中に冠婚葬祭があったり、何らかの集まりがある。行事、儀式などがある。玄関に靴がペアで並んでいる夢。家内が和気あいあいとして、平穏無事となる。充実した家庭になる。白い布や包帯で、 足や足首を包んで、靴の代わりに履いていく夢。白い布や包帯で、足や足首を包んで、靴の代わりに履いていく夢は、困難な難関をうまく乗り越え、事業面で大きく成功する。財と名声を手に入れる予知無である。